退場後の動向予想が一部スポーツ紙に報じられ、ファンの間で賛否を呼んでいる。キンプリは5月22日に平野岸優太、神宮寺優太がグループから脱退し、同時にジャニーズ事務所も退場、岸野宮明退場。この3人について、3月1日付のニュースサイト、東スポウェブは、アメリカに本社を置くマネジメント会社が3人に声をかけたけど、 断られたという芸能関係者の証言を伝えた。また記事によると3人はどういう形でも海外進出を目指すと見られているそうで中でも平野に関して韓国の事務所移籍で決まりという情報が関係者内で流れているのだとか。この報道にネット上では多くの金プリファンが反応。世界中のどこにいても3人を応援してるよ。 K-POP も好きだから、平野くんの活躍が楽しみ、とポジティブな声が上がる一方で、ジャニーズ辞めても、3人はバラバラで活動しないでほしい、という要望や、平野くんはダンスかみてだけど、K-POP は違う気がする、と今回の報道を受け入れ固いファンもいるようだ。金プリ内でも、特段ダンスに定評がある部屋。 昨年12月放送の大型音楽番組 2022FNS 火曜祭り第一夜でキンプリが月読みを披露した際には TRF のメンバーで一般社団法人誰でもダンス主催のサムが衝撃を受けたようで自身のツイッターでキンプリダンスやバイナ特に平野仕様と反応して大きな話題に さらに、国内外の様々なダンスコンテストで優勝経験もあるドパムップよりよも、自身のインスタライブで、キンプリさんのパフォーマンスがすごかったよね。マジで。感動したよ。振り踊ってるっていう感覚に見えなかった。本当に自分たちのものにしてるっていうのがすごかったよな。あの感じをしっかり踊れるって、すごいよね。と絶賛。 ジャネレーションズ中塚さんユーも LDH の動画配信サービス CL の生配信で平野くんがマジでダンスうまいな。一緒に踊ってみたい、かっこいい、と名指しで発言しており、もはや平野のダンススキルがジャニーズ仕込みのダンスと軽んじるようなレベルでないことが伺える。 そんな平野だけに高いパフォーマンス力が求められる韓国の事務所に移籍したとしても通用するダンススキルを備えていると言えそうだ。一方。 残留メンバーである長瀬門はというと、昨年1月に放送された、和毛門から長崎通訳異文から NHK の主演以降、同7月期、新信長後期からクラスメイトは戦国武将から日本テレビ系、現在放送中の夕暮れに手をつなぐ TBS 系と連ドラ出演が続いている。 加えて、来月スタートする福山正春主演の日曜劇場、ラストマン、全盲の捜査官、TBSK への出演もほぼ確定と見られている。そして、もう一人の残留メンバーである高橋山も、昨年10月期の深夜ドラマ、ボーイフレンド降臨。 テレビ朝日系で主演を務めたほか今年4月期のだが情熱はある日本テレビ系でシクストーンズ森本慎太郎とダブル主演を務めることが決定。なお、そんな二人の活躍は平野らの脱退発表する前から先々まで決まっていたとみられる。金プリが長年掲げてきた海外進出というの目標とは裏腹に。 拘束時間の長いレンドラの仕事ばかり入れる事務所に、真面目な性格で知られる平野が不満を抱えていたとしても、何ら意外ではないだろう。刻々と退場費が迫るにつれ、今後の動向がますます注目されそうなキンプリ。スマップ解散後に一部メンバーが再集結した新しい地図のようなパターンはありえない話なのだろうか。